始まりましたダンサートークダンスです。今まダンサー MC のさやかです。よろしくお願いします。来ました。来ました。去年もねおすすめしました。すっきりとあかね企画のコラボ企画企画企画企画。ダンスワンプロジェクト2020 今年もありません2020年からコロナでねダンス部の子たちがねステージできる、えー、青春をね謳歌できる場所がなくてです ね, ね全国のダンス部の子たちを応援したいということでねスッキーさんとバブリーダンスで有名なあの富岡高校で伝説の振付師として活躍しておりましたあの茜先生がですね発案した私も大好きでございますなんと今年で3回目ということで素晴らしい今年も だったら大私もセアネーガーバリバリにゴリゴリに押していきたいと思ってますダンス部応援企画押していきたいのかっていうとですねまあ去年の動画でもねちょっと話させてもらったと思うんですけれども私も高校のダンス部出身なんですよね高校生の時に大きな思い出があるのがその高校ダンス部でしてですね短くバッと話すと私が出身の高校っていうのは岸和田市通産業高等学校っていうまあ就職率のね当時は高いことで有名な高校だったんですけど私もその出身のまあ岸さ なんですけれども当時はねやっぱなくてですねダンス部がなのでもうダンス同好会からも作ろうってことになったんですね最初たった一人のどこから 高校1年生の時ですよねダンス部が作りたくてとりあえずダンス同好会でメンバーが5人以上かな5人以上集まったらダンス同好会として認めてあげるよみたいなことを生活指導の先生たちに言われてね頑張ろうと思って仲間集めをね開始したのが高1だったんですけれどもなんとか5人ですね先輩とかにもね声かけてポスター手作りポスター書いてダンス同好会仲間募集っていうのをね学校の校内の掲示板に貼ってですね教室で机をバーっと端に寄せて 練習しながらねやっていたっていうあの高1の時だったんですけど、まあ、それが公認になったらね今度あの 後輩が入っててきたりとかしてですね文化祭で踊れるようになったりとかちょっと街のイベントとかで踊れるようになったりとかしだしてで高3の卒業する時ですねあのオールカンクダンスコンテストっていうね関西国際空港でダンスコンテストがやってたんですけどそのコンテストで最優秀賞っていうのをね取ることができたおかげでその功績をね認めてもらえて、まあ、私が卒業した一個下の後輩たちからダンス部になったっていうねもう大青春のドラマが詰まっておりました。まあ私含めメンバーも 本当にもうネガティブなことあんまり言いたくないですけれどもやっぱりこう高校生のねそういう思春期の時期いろんないじめっぽいようなぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってしたこともね経験しながらもう学校辞めたら行きたくないみたいな時のメンタルも経験しながらですねでもダンスが音楽があったおかげで高校がすごもう楽しくてですねダンス部にがあることによって学校になんとか行けて楽しく、えー、最後 もう大粒の涙を流して大青春で卒業できたっていうねそういうなんかもう。 あのすごい楽しかった高校時代だったんです高校の三年間をやっぱダンスに費やすことの最高だった時間っていうものをやっぱ経験してるっていうのがあるのでやっぱりその高校生が今そのコロナ禍でねあのステージがどんどんなくなったりっていうのはすごいね胸が痛かったですよねやっぱり特に今の時代の高校ダンス部をあのたくさん見てらっしゃるのが金先生だと思うので踊れる場 活躍できればっていうのを提供したくてやっぱりこういうスキーとかテレビの力を使ってあかね先生がですね全国の高校生ダンス部を応援したいっていうことでね今年もやってくれてるんですよねたった3年間やのにもうなぁ いんだっていうね高校時代を本当に楽しんでもらいたいっていうね仲間たちとね大人数のすごい作品もねあると思うんですけどもう私の時みたいにそういうねもう10人いかないぐらいのメンバーでも も, うものすごい高校生の時間ってあの一生の宝物に財産になっていくっていうことがね作れるものなので。 ぜぜひぜひ大人を説得しししてて応募してもららえたら嬉しいなと思いますそう残念ながらね私の後輩 の, この岸さんの後輩ちゃんは多分去年出してないんですよねだからちょっと厳しい学校だったのでそのダンス同好会を作るだけでもすごいバチバチ学校とバチバチした高校だったので多分こういうテレビが絡んでくると出演がなかなか難しいのかなっていうのはあのね、後輩たちの 学校の体制を経験している分ちょっと心配もしてるんですけれどもあの私はもう全力で卒業生として応援したいんですけれどもね是非ね後輩たちのダンスも見たいなぁとは思ってるんですけれどもそれはねなんか学校によったら多分すごい厳しくてねも う, うちが行ってた高校はもう OG, OG なのにそのダンス同好会から作ったゼロの人なのにあの学校にすら入れてもらえないっていうねあのすごい厳しい高校なので<笑>そうめっちゃ生徒をね守ってくれてる、まあ、学生さんを守ってくれるって っていうところはね手厚いんですけれど も, あのもダンスなんかねせっかくダンス部作ったのにも教えに行ったりとかねしたいじゃないですかでもね全然中に入れてくれないんですよなんでなんでしょうね怖い人もおるからかなやっぱりね現実ねはいっていうのはまあおてですねオープニングを長く喋っても仕方ないんですよ行かないとはいそれではご紹介したいと思います行きましょうもうさ今回の曲みんな聞いた 最高ですよねバッて紹介されるま で, でアーティストさん知らんかった な, なんでこんないい曲をさ持ってくるのはあかね先生ほんとすごいよねあカが見つけたのか他の方が見つけたのか知らんけどさ「開幕宣言」っていう曲なんですよねアーティストさんがノーベルブライトっていうバンドミュージシャンですねユニバーサルミュージックにこんな方いらっしゃったノーベルブライトさん最高じゃないですかぴったりダンスワンプロジェクトにもぴったりの爽快な旅だけでちょっとグッと てくるような泣かしてくるような感じですもんねはいじゃんじゃんあ今日打ち壁で撮ってるから文字が逆失礼 2022ですね来ております夏を楽しみにちょっとこの企画どんな感じかなと見ていきましょう応募規約ちゃんと読んで応募してくださいダンス動画は編集済みのものを2本お送りくださいということですね1本目はご挨拶ですねご挨拶と、えー、学校名意気込み30秒程度その後にダンスを自由に編集した動画っていうのが1本目ですね 日本目はじゃあ何なのかって言いますと日本目は定点撮影など定点っていうのはまあ固定した固定カメラのことですねこうよくさダンス動画とかってこう煽ったりとかこうライブライブのさカメラさんでうわーってやってうわってやったりとかしてはるけれどもプあの PV とかもねでもそういうのじゃなくて定点撮影っていうのも置きっぱなしを固定を三脚で固定をそれは何かというと常に全員参加者全員が入るように編集した。 動画っていうのがの2本目となります振り付けとか全体の構成とかそういうものが見たいきはやっぱこの定点カメラの方が嬉しいじゃないですか構成も素晴らしいから全体を撮ってほしいねんっていう時にさ自分の母親とかにさカメラ頼んだらさもう私をアップでも私しか我が子しか撮ってないわけよあのさお母さんみたいな。 あの私だけ撮ったら全体のこのかっこいい構成とかがどうなっても分かれへんやんみたいなそういうお母さん撮りみたいなんじゃないのが2本目ってことね<笑>お母さん撮りって言わんこれお母さんに頼んだのも私しか撮らんちゃうちゃうみたいなありがたいことですね愛してくださってこれ赤文字で出ておりますけれども、えー、撮影にあたっては顧問の指示に従い熱中症 えー、コロナ感染対策を十分に行ってください。またね感染者が増えてきたんですよ本当になんか毎年夏ってウイルス増 え, 増えますよねすごい暑いか冬みたいにこう寒い時期とかなんでこんなウイルスがね増えてくるんですがね本当嫌ですねマスク対策もいろんなねもう声が上がってますけども熱中症っていうのもとっても怖いことなので両方の、ね、対策をしっかりとってやっていきましょうということ で, ですね あとは地域の特色が出るような動画、撮影場所、衣装、踊りなどお待ちしております。これはね、本当に日本全国、素敵な場所があるじゃないですか、背景。すごい景色のいいところだったりね、もう爽快な動画、めちゃくちゃ景色がいい、こんな高校あるんやっていう、ね、去年の動画だと見させてもらいましたけども、あ、こんな素敵な高校が、大自然の高校みたいなのあるんやとかね、自分のイメージしてる、知らんかった高校みたいなのがね、いっぱいあって、去年もすごいね、こんな高校があるんやなっていう、高校見学してるような。 気分でいいろんな動画を、ね、見させてもらいました自分が通ってる高校とか町地域の街とかのうう特色が入ると色がつくんじゃないかっていうところでねロケーションとかもね是非交渉してみてくださいこれ茜ほんまにすごいで皆さんにもらった動画を茜先生がですね演奏監督として一つの作品映像作品にして『スッキリ』の生放送と YouTube『スッキリ』公式チャンネルで 公開いいたしますすととうことでですねちゃんと作品としてみんなの記憶だけじゃなくて作品として全国にあの発信してくれるっていうところでここがここがやっぱりすすごいですよね高校生の子たちだけじゃなくてね本当にもちろんその子たちがメイン主役なんだけれどももう全国にいるおじいちゃんおばあちゃんだったりとか。 ご家族いろんな人にこう恩返しとしてね本当に高校生のみんなが元気に踊ってる姿を見るだけでですね本当に家族の人もとっても幸せな最高の気持ちになること間違いないんですよやっぱそういうのをこう映像を使ってですねお届けできるそして一生残るっていうのはね最高ですよね中根先生ね映像チェック大変だと思いますけれども是非今年も楽しみにしてますが持ってくださいということで。 えー、エントリー締め切りですねこちらいってきますは8月の31日正午に締め切ります参加エントリーを 締め切り2つあるな動画投稿に関しては9月30日金曜日正午に締め切りますなんか動画投稿の締め切りとあの締め切り日がずれているのであのこちら目な皆さん必ずあの間違えないようにチェックしてください私たち参加しますっていう方は8月30日夏休みですよねだから夏休み中までに出しいた人が何かでも夏休み終わった後に動画投稿し直す、まあ 言うたらさだって夏休み中にさ会うっっってやっぱちょっと大変じゃないですか学校がもともとある状態の9月始まってしまった9月の方が部活動もあるしみんなと学校も毎日会うしそこで9月の方が撮影もしやすいんじゃないかっていうことであっそういうことやんなすごいそういうことや動画投稿を9月30日締め切りにしてるってことは学校が始まって部活でこう動画の撮影が成立させ ことができるように9月30日に締め切りに仕上げたってこと優しいそういうことですねこれそっかそっか夏休みってやっぱり夏期講習があったりこう習い事もそれぞれ違ったりとかしてこう昼間の予定がみんなバラバラやからね揃えにくいもんなるほどね学校が始まってから撮影を迎えてもいいよっていうふうにしてくれてるなるほどありがとうございます良心的はい、ね、あと1か月2か月ぐらいは。 えー、エントリーまで締め切りがあるのであのどんどんどんどんね進めていってくださいここからね去年頑張って説明したんですけれども応募条件ですねこっからの応募規約あの未成年の方のね企画イベントなのでちょっとこう厳しい規約ルールになっていきますめちゃくちゃ細かいです去年の動画でもお伝えしましたけど応募条件がむちゃくちゃ細かいなのでこれはちょっとこう紹介してるとどえらい長い動画になってしまうので応募条件っていうのもねしっかり、えー、チェックして 注意事項みたいなことですよねしっかり見てですね参加できるのかどうかっていうのを確認して許可を取って保護者の方先生の方学校許可取りをしてですね皆さんのことを守りたいっていうねいろんな校則やルールも働くと思います学校によって親御さんによってはですねあのそんな あの顔を晒すなんて危険なまねはうちの子にはさせられないっていうねこ方もいらっしゃると思いますのでいろんな方に頭を下げの許可を得あのしっかりねあのそういうルールも守った上で楽しく企画に参加してくださいちょっとねこれがな面倒くさって思うかもしれんけど面倒くさいよな高校生でこんな許可取りすんの面倒くさいけど頑張ってやっていこう、うん、自分がねやっぱ子供産んでからわかるやっぱ怖い子供をさ全世界に顔さらされるの自分我が子が。 怖いのよ<笑>怖いちなみにうちの子たち顔出ししてないですからねあの SNS とか LINE のプロフィールマークとかもあの我が子の顔は出してない怖いですよかわいいからあなたたちがあなたたちが可愛いいから怖い連れ去られたくない。<笑> とかねなんかあると思うんですけど高校生もしっかりしたも大人みたいなもんやみたいなね時代になってきま来てますわ若者でもしっかりした若者いっぱいいますから、えー、そういうね意見をちゃんと大人たちと学校側だったり先生だったり保護者の方たちとねしっかり話し合ってこのね素敵な企画に参加するのか否かそういう機会があるとねしっかり家族とも話ができたりすると思うので是非ねトライしてみてください多分社会に出てもねこういうあの周りを交渉する力みたいなのも きっと必要になってくるんじゃないですか？だってね。あの会社とか入ったことないんで、いまいち営業とかしたことないですけど、わからないですけど。<笑> 周りを巻き込んでいくっていうのも皆さんの力になると思いますので周りの大人を乗せてこう頑張ってみてください。はい、というわけでですね高校生の方々のダンスをね本当とね楽しみに楽しみに楽しみにしておりますっていうかこの見本動画っていうのもねあるんですよね。金先生の振り付け皆さん見ましたフル動画バージョンとまたハーフバージョンとねちゃんと鏡くるりんして反転して鏡のようにね見て練習できる動画なんかもね丁寧に出してくださってます。 すごい全力でしたね。<笑>最高、ほんまに。あれがプロよねってい う, もう全力ダンスでございましたね。あれに負けないように皆さんのこう若いパワーをですね、もう思いっきり。 踊ってて見せつけけいいただだればもう最高だなと思います夏って本当にダンスコンテストだったりイベントだったりねこういう企画もそうですけれども本当にダンサーにとったら楽しいイベントっていうのがああのまあ、楽しいイベントっていうかね挑戦できるイベント情熱を燃やせるイベントっていうのがもうたくさんあるのこの夏なのでやっぱ成長できる細田守監督の映画じゃないですけど夏に人は成長しますよねみたいなことをね細田監督も言ってましたけども本当にまあダンサーさんを本当にこの夏に成長するっていうのはすごい当てはまるんじゃないか かなっていうもちろん熱中症にはねリアルな話すると熱中症には気をつけながら夏に成長していく経験値が上がる時期ではないかなと思いますというわけで皆さん、えー、挑戦する方頑張ってくださいそしてね応募しようと思ってなかったなどうしようか迷ってたなっていう方はねこちらの動画を見て是非私はもう全力でおすすめしたいもうこの青春のこの高校3年間のうち3回しか挑戦できるタイミングはないわけよだってこの企画。 高校卒業したらですねもうこれに応募したくても応募はできないのよそのチャンスが与えられてる方はね是非、まあ、企画に乗っかってですねどんどん楽しんで発信してもらえたらいいんじゃないかなと。 思います、えー、おすすめのダンスイベントおし事しのですねご紹介動画でございましたこの動画見て応募してみようかなちょっとやってみようかな高校ダンス部ってあすごいんだな盛り上がってるなっていろいろね感じてくれた方ダンス好きの方チャンネル登録とグッドボタン高評価も押していただけると嬉しいですインスタグラムツイッター r TikTok もやっておりますもし好きな SNS ありましたらフォローしに来てくれると嬉しいですそれでは皆さん高校時代の選手ぜひダンスを通じてですね 楽しい夏休み、最高の一生の思い出になるようなですね、夏休みにしてくださ い,、はい。そしていつも最高にね、ワクワクする企画を、あかね先生ありがとう。ぜひダンサートーク出演してください。お願いします。あかね先生待ってます。夏休み楽しんでください。じゃねえでした。